you、mm -hmm. ゼロ。のアルコールです。ああ、うまい。ええー、今日は。ビーフシチューガイドに。 とのにものけ物ですいうん ミルクのルーを2つ入れてるんですよ半分ですねおいしいなうん大根 うん、シュマン 牛乳が一人だけ別皿に乗ってダイス割り出して食べるのが本当なのかな一人にかけちゃえばカレーと一緒なんだけど今もう喋べりやすいと思うんだけどな。 いいね 去年のね、年、は、末、いまあのレコード大賞で、ジャパンプが u s でレコード大賞を取りましたよね。で、まぁ、あ、加コさんに協力をお願いしますなんてこと言ってたんで、僕も USJ を踊って、YouTube に投稿したら、ジャパンプのメンバーの一人の人がフォローしてくれて、嬉しかったですね。まぁ、あ、そんなこともあるのかなぁと。 たいぶ、ね、うまいわ。 スレスはねお酒で、飲んで楽しむ方も多いでしょうけど、特にはね、気をつけてくることで、そういう部分は、エレベーターのせいで、エ、は、レ、い、ベーターじゃないのエスカレーターね、のせいで、急に意識なくしてね、真ん中ぐらいから下まで、どどどどど、改善しながら欲しいってことあるんですよ。 平均さんが走ってきてスカレーターを止めてくれたんですけどもう一瞬フッというなくなるんですよね危ないわもうこれからはね手すぎをじりっとつかまえて絶対落ちないように考えていますけどね スーパーパたま ね, ねぎ1個17円で売って買ってきて、まあね、娘にその愛用かということで買ってきたんですけどね、これがね、雑煮大根かなんかあって、細長いやつなんですけどね。 全然足りない。もっと入れてくれなかった。カレーとかシチューがもうね、好きなんでね、何枚でもいけちゃいますね。毎日、宿題で食べたビーシチューは、とろっとろのお肉が入ってて、もうすんげーうまったですね。 うんやっぱお食屋さんのはうまいなと思いますけど<笑>そうハンバーグもうまいんでね い, いついも迷うんですけどハンバーグにしようかペースチューにしようかなってどっちなんでも間違いはないですけどね でね、海外にいる人も多いでしょうが<笑><笑>ベトナムにしてみたいですね季節もまだ暑いのかな<笑>、ね、のベトナムのフォー食べてみたいですねあれが ちょっと気になん<スフ>だろうな 先のこの今のやったって言いますでしょ今日も先の山戻るせて水着ですけどもね。あ、また先のほうしゃべれ な, いなーと思って。水着でも十分風味ありますよ。歯ごたえはね、やっぱりないですけどね。 まあそらジェバ自分の地元でもうまい店はいっぱいあるんでしょうけどね。ね 嗯。 落と年玉の譜面はつきましたけど惜ししねやっぱりねマジかよって感じでまあそう思えば僕らは子供の頃 親戚の家巡りながら小津さんもやってるもね向こうも同じ気持ちだったのかな。 それまでは当然物価が違うんですけど今年マ玉の相場は500円でしたね、うん、昔は500円札っていうのがありましたからね500円高価なんかなくて500円ですそれが1枚入ってるんですよね 部屋もあったしかし量的には全然足りません、うん、もっと食べようかああ、そろそろあと何日だな数えるうちにもう正月ですからねまあとかいつつ皆さん今日こそ七の感謝を持って来年のお幸せをお願いし社にお明日か明すかね願いし それではおごちそうさまでした。<音声>